型紙をプリントアウトして増加用の花入れを作りましょうプリントアウトするのは硬い A4 用紙を使ってください今回はケ ン, ンという光沢のある紙を使いますこの紙の裏面に型紙をプリントアウトしますこれを線に沿って切りましょう この時端の部分を5ミリ幅に切っておきますこれは後から飾りに使いますが先に切っておくと細く切ってもずれません、うん、最後に線のところに合わせて切り落とします そして切り分けていきましょうこれを色違いで2枚用意します今度は点線に沿って折り目を入れていきます折り目を入れるときはハサミを使いましょう開いてこの刃の部分で 筋をつけていきます斜めの部分にも同じようにして折り筋をつけます折り筋がついたら一度 外側に折ります実際は反対に折りたいので、もう一度今度は内側に折っておいてください2枚とも同じように折っておきます これを組み合わせていきますどちらが上になっても構いません紙がしっかりしているのでボンドを使いましょうボンドはつけすぎないように綿棒でつけるといいですまずこの底になる四角い部分にボンドをつけます剥がれやすくなりますので特にこの角のところですね ね、この正方形同士を合わせて。しっかりと貼ります。測れやすい角の部分と。この下の方までつけておきます。これを繰り返します。四箇所ボンドをつけたら。これを持ち上げます。この線に。 合わせて貼ります温度が乾かないうちに同じように次の線に合わせて貼ります。 下の方は手が届きにくいのでハサミなどの先を差し込んでこれからしっかりこう押さえてくださいこれで口の部分を整えて花入れの形が出来上がりましたここに飾りをつけていきます飾りは5ミリ幅で切っておいたこの細長い紙を使います 光沢のある方ではなくて、光沢のない方を内側にします。まず最初に、ハサミなどでしごいて、軽く丸みをつけます。そしたら、綿棒に巻いていきましょう。端を綿棒に当て、親指でぎゅっと強く押し当てて、丸みをつけます。 これを巻き込んでいきます最初巻き込むのがちょっと大変かもしれませんがあとはいけますこれでくるくると巻いていきます手を離すと巻き戻ってしまうので右手と左手を上手に使って押さえながら巻いていってください端まで巻けたら手を離します これを色違いで四個作っておきます。いらない紙の上にボンドをたっぷり出します。分厚くこう伸ばします。ここに先ほど作った飾りをポンと乗せて。軽く押さえます。そうすると。 反対側にこんな風に温度がついてますから、これを貼りたいところにポンとのせます。はい、これで乾かせば。 増花用花入れの出来上がりです。これとても軽いので中にビー玉など重りを入れて増花を飾ってください。